お疲れ様です、えっと、今日は私が、えっと、どうやって普段英語の勉強をしてるかとかあとは、えっと、2年目になって日常生活でどういうことに困ってるかとかどこが成長したとか、えっと、そういうのを、えっと、話していきたいと思います。で、えっと、まず去年の3月にこっちに来たんですけどアメリカに来て。 去年は日本に帰ったりとかしてたんで実質半年ぐらいしかアメリカにはいなくて、えー、っとまた再渡米したんが、えっと、去年の12月なんで今は5月にはなってないんやけどもうすぐ5月なんで、えっと、トータル1年もいないかな1年もアメリカにいないぐらいですね10ヶ月ぐらいが私のアメリカ生活です。 今、え大丈夫日本語でえっと、えー、去年来た時は、えっと、3月やったんですけど全く喋れんくて英語全く喋れんくてこっち来て ABC は分かってたんですけどそれ以外は全く知らんくて勉強なんか中学校の時に英語の勉強を皆さんされたと思うんですけど本当に私やる気なくてずっと0点とかで。 去年えっとこっちに来た時は B 同士もえ B 同士って何それみたいな感じのレベルでこっちに来てっていう感じでしたで1人で来たんですけど結構みんなにどうやってなんかツアー回ってんのみたいな言われたんですけど意外となんとかなるなんか私がめっちゃ印象に残ってんのは初めて空港に着いて水買ったんですよ でレジ出してなんか最後会計するときになんかレジ袋なんかバッグいるみたいな感じで聞かれてそれを私は何て言ってるかわからんかったっていうレベルやったからリスニングがもう全くダメでてか全部無理やねんけどって感じのレベルできて最初の3試合はえっとずっとホテルと試合の往復でずっと一人でやってたんですけど。 えっと、レンタカーとか飛行機とかホテルとかいろいろチェックインとかそういう手続きは意外と使う言葉ってすごい限られててその使う言葉だけ覚えてきた感じです。でそのそれでなんとかなった。なんか普通にそれ言って 自分え、なんかレンタカーとかやったら、なんか予約持ってて、名前これで、みたいな感じ言って、向こうが検索して、あ、そうですね、みたいな。で、この保険の話がちょっとだるくて、でもなんか、その普通のベーシックのやつでいいから、普通になんかその保険の話、されとおうな、みたいな感じのことを私が感じ取ったら、 そう会っとったか知らんけど、まあ、そういう雰囲気になったらいつも「いやなんかオプションいらないです」みたいな感じで言うようにしてたらぼったくららっれなかったですで、えっと、でその3試合終わってから日本に去年一旦帰ってそっからそのまた再答弁した時からは友達と一緒にえっとエアビーをシェアしたりとかいうすることが増えて。 前までやったらそのレンタカーの時とかだけでいいからしゃべるのは全然英語喋ってなかったんですけど、まあ、必然的に喋らないといけないようになって別に特に勉強もしてなかったんでなんか<笑>日常会話が全く喋れなくてなんて言うんやろすごい苦労しましたでその友達もその初めてできた友達が。 初めてっていうか、なんかその声かけてくれた友達が韓国人の人で、結構意地悪で、なんかこんなんなんかその支配してもらっといて言うのもなんやけど、結構なんかもうわがまま系で、なんか自分がなんか私が練習ラウンドしてんのに、もう試合棄権したいからなんか空港まで送っていってみたいな。うちょっと練習ラウンド明日してみたいな感じのタイプで、その時全然英語喋れんくて、 その反抗できひんかったなんか反論できひんくて、まあ、言われるがままいい感じにこう利用されたりとかしてたすごいなんか嫌な思いでなんかそれからちょっとなんか韓国料理とか食べられへんくなったりとかして根も<笑>物タイプでなんかそすごい嫌な思いとかしてなんかあもっと英語を自分がしゃべれたらこん な, なんか思いしやんでよかったかもしらんみたいな感じのことを思って。 まあ、一応それを糧にしようかなと思って去年は結構英語を勉強しましたで今は日常私はえっと今シェアハウスしてるんですけど見てる通りすごい汚いんですけど基本は英語でしゃべるようにしてるんで日常会話はほぼ大丈夫とは言い切れんけど 専門的なことじゃなかったら大丈夫って思ってたんですけどなんか先日なんかオイル交換自分の車のオイル交換に行ってその時になんかいろいろ聞かれて「車問題ないですか?」とか「なんとかですか?」とかまあそういうのは全然わかるんですけどなんか専門的なこと言われたんですよね。 エンジンのなんとかかんとかかんとかみたいなで私全く分かんなくてマジ何喋られとうかマジチンプンカンプンでなんかその時にあ全然英語分かってないなっていうことに気づきました多分私ができるレベルってほんまに日常生活を送る上で最低限の英語のレベルなんですよねその多分留学してる人とか留学する前の人とかぐらい別に勉強してるわけじゃないし その難しい言葉とか使ってないんで、まあ、まだまだなんですけどえっととりあえず去年からちょっと成長してるんでどうやって勉強したとかをちょっとだけ紹介したいと思いますで去年からずっとトーナメントをやりながらなんで、えっと、すごい結構時間限られてたんですけどまず思ったんが。 勉強してない状態、私ぐらいのもう何も喋られへんかったっていう状態でこっち来ても絶対自然に喋れるようになるみたいな結構聞いたことあるんですよ。なんかアメリカに2年とか3年おったら全然なんか自然といけるよみたいな。うちはなんか才能なかったんかわからんけど無理でした。普通に最初の2ヶ月とかなんか自然体になんか普通にその言葉を信じてまあまあまあいけるっしょみたいな感じで言ったら全く成長しやんかったしマジ何言っとうかマジ。 意味分からんだって多分私が中国とかインドネシアとかなんか分からんけど他の国行って違う英語以外の言語を多分2ヶ月とか聞いてても絶対理解できひんなって思ってあ英語も一緒やんってなってなんかそれはまず無理やなっていうことに気づきましたなんかうちが赤ちゃんとかやったらいけたんかもしらんけどもうこの24とか3とかになって自然と身につくみたいなまあまずないなって思いました で、私がいっちゃん最初にやったのは文法ですで、す文法をなんでいっちゃん最初にやったかって言ったら英語っていうなんか言語をなんか自分なりに分析した時に<笑>そんな賢くないんだけど分析した時に日本語は結構文法が合ってなくても単語さえ並べれば結構通じるるんですよ通じるっていううかそそれれがもななりになるんですよ。 学校のテストとかやったらあかんかもしらんけどそれなりになんねんけど英語は結構文法が全てみたいな文法がすで何て言うのかなこう意味が変わってくるから一でその言葉の一で意味が変わるからその文法ってめっちゃ大事やと思って結構なんかたまにいや文法がなくても。 全然大丈夫文法勉強する必要ないみたいな感じのこと聞いたりとかしてたんですけどえ無理やなな思いましたなんか赤ちゃんの時から来てたらそれは文法とか自然と身についたかもしらんけどまず日本語と反対やしえ文法が多分ちゃんと分かってなかったら長い文とか喋ろうと思った時に自分は喋れてるつもりでも多分向こうは何言っとるか全く分かんないですよ。 で何言うとかぐらいか分かるかもしれんけどそのなんていう 100% 絶対理解できないと思うんですよねネイティブの人がだからっていうのを、えっと、留学してる友達とかにアドバイスをもらったんで、えっと、まず文法が全く分かんなかったんで文法を一から勉強しましたでこの本なんかめっちゃなんか適当に全然なんかなんていうのこれコマーシャルみたいなんじゃないんですけどこの。 なんかめっちゃなんか字がうちの字と似ててかわいいと思ってこれをなんか普通に本屋さん行ってピックアップしてあこれがいいなと思って文法を全部この本に書いてる文法は全部やりましたでも3か月ぐらいかな全部やって一応ここの文法に書いてるこのこの文法の本が全てじゃないんですけど英語しゃべる上で 全部の文法が書いてるかって言ったらそうじゃないけどなんか一応この本に書いてることは全部覚えてます覚えてる自信があるでこれが分かっとけばある程度のコミュニケーションが取れるなんか中学英語の文法やからあれなんやけどある程度は分かるでこれをまず全部覚えてその文法を覚えるのにも結構時間がえっと アメリカでやっぱ生活して喋っていかないとダメなんでってことで同時に覚えたのが単語です。でまず単語がはなんかいっぱいあるじゃないですか何万個とか。でどれから覚えたらいいかわからなくてそしたら、えっと、留学してる子が、えっと、まず基礎の動詞を覚えたらいいよってことで私がやったのはこれ見えるかな なんかこういうい基礎動詞なんかほんまにこれってめっちゃ使うんですよ。てかこれがなんか使えたら割と会話できんなみたいなそのこの基礎動詞を全部覚えましたこの過去分詞とか過去形とか全部覚えてほら2ページ目こんな感じで全部で何個くらいやったかな30個くらいかなをやりました。で それで大体3ヶ月ぐらい経った時に去年の7月ぐらいかなの時になんかある日突然なんか私の中でなんか変わったんですよ。それまではマジ人が喋ってることの1割ぐらいしか分かんなかったんですよね。やってんけどこの勉強し始めてから3ヶ月ぐらい経った時に人が何を喋ってるか 何の単語を使っってるるかかかとかがよようになったんですよ遅いかな分からんけどなんか分かるようになって聞けるようにリスニングがすごい聞けるようになったかなまあそれでもまだ言ってることの4割ぐらいしか分かんなくてって感じやったんですけどもうギリギリコミュニケーション取れるぐらいでした。でそっから私の中に何が変わったかって言ったら。ネイティブの人が使う 言葉とか言い回しとかをめっちゃ勉強するようにしましたなんかそういうアプリがあってなんかネイティブ英会話みたいな友達に紹介してもらってんけどそれもなんかそれを見てこういうなんか言い方学校で使う英語じゃなくてネ イ, プのネイティブの人が言うような言葉をちょっとだけちょっとだけ勉強をもうほんまに一日ちょっとちょっとやっていって ちちょっとち ょ, ちょっっっっととずつやてていってあとなんか YouTube とかも英語のやつを見たりドラマとか映画とかもできるだけ英語のやつを見てえっと日本人の友達がいなかったんで普段日本語をしゃべるっていう機会がなかったんでほぼ会話は英語やったんでそのそっから8月から10月まで。 アメリカにおったんですけどその2ヶ月ですっごい英語は伸びましたって感じかなでなんか私がいつもやってるのはそっから勉強したんがめっちゃ汚いんですけどこれ私のノートなんですけどこのちょっとしたニュアンスの違いいくちょっと使う単語によってどういうニュアンスがちょっと変わってくるみたいなものを結構勉強しましたはい。 勉強してそっからえっと話すためにえっとその前までは日本語でえっと日本語から英語に変えてから話しとったんですけどだいぶ慣れてきて簡単なこの会話とかはもう全然日本語で考えなくても別に考えなくても喋れるようになったんですよね。ほんまにめっっちゃ簡単な会話やったらでも なんかその普段使わんことやったりとかなんかちょっと長いなんか説明しやなあかんシチュエーションになった時にえっと自分が考えないとこう文を組み立てられなかったんでえっとこれをね私教材だけはすごい持ってるんですけど<笑>これを毎日やってましたこんな感じでほんまにめっちゃ簡単なんやけどほらあなたは教師 ね、今日、あなたは宿題を今日しなければいけません。ほら、こんな感じでめっちゃ簡単。こういうほんまにめっちゃ簡単なんやけど、いざ言うってなった時にパッて出てけえへん時とかあるんですよね。だから慣れれるようにやってました。って感じで、えっと、英語の勉強はしてました。で、今思うのは2年目になっ て, て、英語を なんか去年までは結構できなかったことが多かったんですごい自分の成長を感じる場面がすごいあったんですよねできるようになるってことででも最近はできて当たり前のことが増えて逆にできひんことが目立つようになってきてやっぱりゼロから私ぐらい の, の。 英語力に行くまでではすすごい簡単やと思うんですよねちょっとやったらいけるぐらいで多分こっから伸ばそうと思ったらもっと何ていう専門的ななんか単語とかも覚えていかなあかんしまあ覚えることが増えるんですよね単純にだからなんか一踏ん張りなんやけどすごいなんか壁にぶち当たってます。でなんかできひんことが目立ってきて。 去年までやったら向こうの人が言ってるニュアンスとかまでは汲み取れなくてでも最近は汲 み, る汲み取れるようになってきたからこそその返しが何て言うろこの言い方したらちょっとなんかストレートすぎやなとかなんかそういうのを考えるようになってきましたね。 でめっちゃ変わったんがなんかその結構日本におった時はアメリカの人ってか海外の人ってすごいストレートに物言うみたいなあんま気遣使えへんみたいな感じでのイメージやったんですよねでもなんか実際に生活してみたら割とみんなな気使ってるなんかこんなん言ったらあかんけどアジア系の人の方がなんか中国の方とか他のアジア人の人は結構気強いなと思うんですけど。 結構なんか現地の人とかは結構気使って言葉選んだりとかなんか人と接ししてる感じが私の中ですごいありましたなんかだからこそなんかこっちもなんかちょっとなんか日本人やからかわからんけどこの返しにこの言葉の返しはもうちょっとソフトな言い方したいなとかいうのがあってすごいなんか。 コミュニケーション難ししいなっっていう思う場面がめっちゃ増えました逆に私はインターナショナル の, そのアジア系とかの人と喋る方が楽なんですよ英語使う方がなんかその向こうもうちがネイティブじゃないって分かってるし向こうもネイティブじゃないから結構間違ってるっていうか「えな何その英語」みたいな時とかあるんですよ。 てか「なんかえその表現めっちゃストレートすぎひん」みたいな時とかあるけど向こうも分かってないしなんかうちも別にそのネイティブじゃないからなんかうちが間違ったとしても向こうの捉え方がうわなんかこの子きついみたいなんじゃないやろうなって思うからすごいなんか気ぃ使わんと喋れるんですけどネイティブの子と喋る時になんかやっぱりすごいちょっと。 気使っちゃうこの表現間違ってないかなとか思っちゃって分からん時は結構聞くようにしてるんですけどその私たちもその語学を勉強にしにアメリカに来てるわけじゃないし向こうはなおさらその先生でもないんでそのプレーしてる時とかに「えこれ何て言うんこれ何て言うん」って言ったらうざいじゃないですか普通に。だからなんかそういうのもあるしなんか結構空気読んで。 なんかかかかかなななああんんらっってていいいううのので結構難しいなっていうのはありますなんか一番多分いいのはゴルフそのトーナメントで友達作るのも大切やけどゴルフ以外でこうネイティブの人の友達作って遊びに行くとかいうのが一番いいんかなって思うけどゴルフしかしてないしそう出会いがないんで多分無理やからちょっと厳しいなって感じです。で 今えっと今、えっと、来週初めてえっとアメリカの人のキャディーさんボランティアの人がやってくれるってことでキャディーさんと一緒にトーナメントするんですけどゴルフの単語はあんまり分かんないんですけどでもゴルフってほぼ英語やんだからまあなんか発音さえ気をつければいけるかな<笑>みたいな感じ思っててまあ一応ちょっと分からんのは聞いてなんか。 なんてアゲンストとかもアゲンストって言わんと言わんからとかそういうのはあるんで気をつけたいなと思ってるんですけどまあ英語もこれからもう2年目なんで頑張っていきたいなと思いますその高望みはしてないんやけど私の最終的な英語の目標は字幕なしで映画見ること。 なんか最近は字幕があったら字幕っていうサブタイトルは日本語のサブタイトルじゃなくて英語のサブタイトルがあればうーん3割ぐらい<笑> 3割ぐらいはなんか分かるんですけど全然分かってないやんって感じやけど3割ぐらいは分かるんですけどその字幕がなくなった瞬間にめっちゃ簡単な言葉とかも喋るのが早すぎて全然分かんないんですよね。 でその映画見てたりしてもサブタイトルがあってもいっちゃん悲しいのは全然分かるんですよだから今から「えじゃあ今行かないといけないね」とかその「昨日はこ う, こうだったよ」とかそういうのは分かんないけどその大事ななんてめっちゃ大事な話してる時の言葉が全然分かんなくて。 その単語力がないから多分なんかえこれどういう意味なんやろみたいな単語がポンポンポンポン出てくるんですよだから全然映画の重要な部分が理解できひんっていう現象に陥ってえ意味なくないみたいな感じになっとったんでなんかそれが理想やけど今の目標やけどまあなんか友達なんかみんな言うのは結構それってめっちゃむずいみたいな多分私がアメリカに50年住んでも 字幕ななしで映画見てて 100% 理理解するって多分無理なんですよ。まあ日本の映画とかでもたまに分かんない言葉とかあるじゃないですか多分それと一緒ででまあなんかそれに近づけたらいいなと思ってますででゴルフ今はすごい英語よりゴルフのことにちょっと集中したいなと思ってるんであんまり正直英語のことに関しては気にかけてないんですよねなんかもう必要最低限 いけるしなんか困んあんまり英語がしゃべれなくて困ったっていうことがあんまり起きなくなってきたんでって感じですでも最低限英語でインタビューとか英語で自分のことについて話すっていうのは絶対できるようにならなあかんなと思ってます多分今でも全然しゃべれるけど聞かれたらしゃべれるけど多分その。 ちゃんんとした英語でで喋れないんですよね絶対間違えるし文法も絶対間違えるしたまに何言ってるかわからんこと言うと思うんですよ自分でもただし多分英語は喋れないんでやっぱりインタビューとかになるとやっぱり何て言うのちゃんとした言葉を喋らないといけないなと思うんであと全然言ってなかったけど発音がやっぱり一番苦戦してますなんか。 何やったっけあれなんかさあのアルファベットの発音のなんかあるんですよね発音のなんか。何やったっけハミングじゃなくてなんとかなんか忘れちゃったけどそれを結構やったりとかして A はこの口とかなんとかとかやってんねんけどなんかやっぱり24できてまあ絶対ネイティブにはならえへんしアクセントがすごい強くてでなんか一番嫌なのは日本 で和製英語がすすごいいあるじゃないですかハンバーガーとかサンドイッチとかなんかそういうのがもうハンバーガーは私の中では発音はハンバーガーなんですよだからそれを英語の発音に直すっていうのがなんかめっちゃなんか違和感っていう か, なんか気持ち悪くて逆に難しいみたいな感じのこととかもあって感じですかねまあでもなんか今とりあえず ゴルフとと英語どっっちも頑張っていいいきたいと思いますで全然関係ないんですけど最近は韓国語の勉強もしてハング ル, ハングルは「読めって書けるようになったんでまあめっちゃ簡単やから多分みんな余裕なんやけどできれば将来的には韓国語も喋れるようになりたいんでって感じで頑張りますでは皆さんお疲れ様です